準備はよろしいでしょうかさあ、まいりましょうさあ、みなさまナルに夢をなさく はい、えー、いつもは夏はですね、新作の披露があったり、それから高知へ行ったり、とても暑い暑い夏なんですが、ご存知の通りな状態でございますが、えー、こちらの桜タウンでね、えー、このような楽しいひとときの場をいただきましたことを感謝申し上げます。会場の皆様に感謝、えー、ありがとうございました どう い, いしましょう。